自由度の高いキャラククターメイクどんなキャラにするかは自分次第自分だけの特別なキャラクターを作ろう個性あふれるさまざまな触手敵を倒して強くなれ他のプレイヤーと共に強敵を撃つ。 楽しみ方は無限大。両市民に市場だし。 漁師としてまちづくり大切な仲間と共に時に戦い お互いは高め合い力を合わせて戦う自分だけの物語を作る 次世代の RPG あなただけの世界がここに